月のの道欠けを眺めた。吐いて捨てるような正しさ。ならず者たちの優しさ。とうのあたしはジルコニア 月のけに重ねた「息の詰まるようながら食うた」「成したことだけを束ねた」「あたしどこまでもまほろば」「じゃあね」「最, 最低最低最低最低最低最低のお月さま」 ス 月, の月の満ち欠けに重ねたあなたはもしただけ」 「それももふたしかだいを束ねたそいで嫌いでいられたよ」「味さい確さいくさいくさいくさいくさいくさいさいくさいくさいくさいくさいくさいくさいくさいくさいくさいくさいくさいく <レバー>「あんたが消えてみらいが消えて」「あんた が, が消えていいが消えて」「あんたが消えていいかりが消えて」「いっそわしも消えてしまえたら」「あんたが消えていいかりが消えて」「あんたが消えていいかりが消えて」「あんたが消えていが消えて」